皆さんこんにちは。浅田スクールです。今日も n3 の文法を一緒に勉強していきましょう。今日勉強する文法はこちら。何々くせに？それでは接続からチェックしていきましょう。何々のところには普通形が入ります。な形容詞は何々なくせに、名詞は何々のくせにと接続します。 意意味味は何々のにという意味です。誰かに対する不満の気持ちを表したり避難するときに使いますそれでは例文を一緒に見ていきましょう休みの日に家の掃除をしている田中さんああ忙しいああ忙しい、はああ 忙しいでも夫はずっとテレビを見ています休みで暇ななに手伝おうとしないそれでは例文をもう一度見てみましょう「休みで暇なくせに手伝おうとしない」「休みで暇なのに手伝おうとしない」という不満の気持ちを話しています。 別の日会社社ででで新入社員が仕事ををしないいコーヒーヒ飲んでいます新人のくせにサボってばかりいる新人なのに一生懸命働かないでいつもサボっているという不満の気持ち非難する気持ちを話していますまた別の日 車にお母さんを乗せて買い物に行くところですちょっとスピード出しすぎじゃないブレーキのタイミングが遅いと思うけどもう運転免許を持ってないくせにうるさい運転免許を持っていないのにお母さんが運転にいろいろ言うので怒っていますまた持ってないの部分ですが 会話では何々ているは何々てる？何々ていないは何々てないと短くなる場合があります。このような会話で使われる短くなった表現会話体も n3 以上のレベルではたくさん出てきます。しっかりチェックしておきましょう。今日は不満非難を表す。